<笑>こんにちは。大変だこりゃおいしい納豆そばを食べます皆さんどうもこんばんはラッシャー木村ですそれでは。 いいきたいと思いますもうね豪快に混ぜてねこれ途中でレシピ入りますからえあの私のこの編集してる時のこの何ていうのあのパッションでね決まりますからどこでその作ってる映像を入れるかがね、うん、まずはこのいやーうまそう<笑>まずは食べたい 後ほどレシピ公開いただきます、まあ、レシピっつうか混ぜまた混ぜるだけですけどどうしちゃったんですか何やってんですか何やってんですかこれうまっもうね夏最強だねこういうの。 滑っ<笑>今見ましたこの箸をこう行こうと思ったらぬるぬるするからこっち手首に巻きついてきやがったぜっつってねうん、めぇもうちょっと自家製麺つゆ足すか<笑>先生 先生が暴れだしました<笑>なんかストレスでもおたまりですね自家製麺つゆ先生も暴れたい日があるんですね<笑>これはねこれが蕎麦屋で出てきても 美味しく違和感なく食べるよぐらい美味いよこのメガドンキーの蕎麦何なのこれめっちゃ美味いじゃない<笑>ここでレシピサイサイ水4 0 0リ l はい、いらっしゃーよし、丸、ま、出し露出 しょ醤油とみりん100ミリリットルずつ3温と小さじ1んー情熱か保。 <笑><笑>ファサファサ。こんにちは。こんにちは。ァッファッファッファッファッファッファッファッファたファッファッフ ネバールくー ん, ー ん, オッケーーんネギメンつゆ自家製メンつゆ。あっちゃー大変だこりゃ。 そうはいこんな感じで作りましたあの編集の時のパッションでどこでレシピいくか決めるって言っといて自分で言っちゃったけどまあいいでしょう味変ね味変はラー油って決まってますはい納豆とかねこういう和食にもラー油はねお会いしてでございますよ、ね もう間違いないんですよ。これうまいな。でね、コツはね、あのー、まあ、納豆は当然冷蔵庫に入れて保管してると思いますが、このめんつゆとかを、もう、ガンゴン冷やしにすることですね。夏場は特にね。うん。そうするとね、こ納豆のちょっと生温かいのってあんまり美味しくないと感じちゃう人なので、キンキンな方がうまいですよ、こういうのは。まあ、そばはね、 あの、炭水化物の中でも比較的 GI 値も低いので、ねうん、血糖値コントロールにもいいんじゃないですか、うん、であの、いつかの動画で言ったようにトマトジュースね30分前に飲みましたし、ね、もう食べ終わっちゃうんですけどそろそろビールいきますからねはい今日はね動画では初めてかなあれ前も飲んだっけこれ糖質ゼロのスタイルフリーですね これでで飲んいいいきたいと思います最近ねなんかその健康気にしだしてからこの糖質ゼロのこれちょっと飲んだんですけど最初ねやっぱりね普通のビールだと思って飲むとこれどこにいるんだっていうねちゃんと真ん中に飲みなさいっていう話ですね普通のビールだと思って飲むとやっぱりそのちょっと味が薄いし水っぽいんでねあんまりなんですけどこれねなんかね感覚的にちょっとビールというよりかはなんかもう こ, こ, これこれって感じ。 何言ってんだっつってね言ってますけどもうこれを朝日を飲んでる感じ、うん、冷た今冷凍庫でずっと冷やしてたんでもうね手がかじかむぐらい冷えておりますはいこれで乾杯しましょう今日は ですねバックトゥー・ザ・フューチャーですねいや納豆そばめっちゃうまかったなうんうまかったっていうかこの<笑>この自家製めんつゆがもうねあのー、よくあるじゃないですか3倍希釈とかなんか売ってるやつこのボトルのもうねレベル違うぜマジでやろう <笑>みんなもやってみよう<笑>今日ね、日本撮りなんですよ、ね、今日日本撮りもそうだし、あしだからね、サウナ行ってきて、今日ね、もうね、忙しくてサウナ行けなくて、全然やっと行けたんです今日3週間ぶりよ、3週間ぶり ありえないですよ私ね、多ければ本当週に3回ぐらい行ってもおかしくないような人なんで、その私がね、3週間もサウナに行かないってことは、あれ以来ですよ、あのコロナの最初の行動制限あった頃は、さすがに自粛してたもんで、ね、1ヶ月ぐらい行ってなかったんですけど、それ以来ぶりに、それ以来ぶりにじゃねえよ、3週間ぶりに、 サウナ行ったんで頑張ってね5セットぐらいぶちかましてきたんで5セットぶちかましてからの、えー、いろいろまあ料理もありなんなりね日本撮りしてお腹いっぱいなわけですねほんでお腹いっぱいこのビールもう寝ますおやすみなさい コイムーですコイムですものすごく大きい声を出せますよ